いいですか？コロンリンゴ。いいですよ。いらっしゃい。あなたがりんごちゃんね。聞いてたよりもずっと可愛いらしいわね。<笑>みつきちゃんもこっちにいらっしゃい。え、いいんですか？もちろんよ。あなたたちも私にとってはひまごみたいなもの、ね。 千里くん、あなたのお母さんもよく知ってるわよえ、そうなんですかよし、準備できたぞあらあら、何を見せてくださるのかしら<笑>見てからのお楽しみだよ、ほのかはい、じゃあ行くよ、ポチっとな ああ、えー、っとこれで映っとるのかのう。<笑>えー、この動画を見つけたのが誰かは知らないがもしそこにわしがいないのであればばあさんに清子に見せてもらえるとうれしく思もう。 久しぶりですねあなたの声を聞くのはあ、キヨコお前があそこにいると思って話すんじゃがな覚えておるか銀婚式の時にわしがお前に送ったピアノの曲じゃあれ実はな本当は歌もあるんじゃよでもほれ知っての通りわし 歌はすこぶる好きで下手っぴじゃからのピアノでごまかしたんじゃ、その、すまん。<笑>そうだったんですか。いつかは歌って聞かせたいと思っておったんじゃが、自分で作ったものの音域が広すぎてわしには歌えんかった。 もしそこにおる誰かがわしの代わりにお前に聞かせてくれておったならまあ行ょこうじゃ<笑>今日ひきごとその友人たちが聞かせてくれましたよ素敵なお歌でしたうんえー、こそっとオルゴールなんぞも作ったんじゃが<笑>なんちゅうか ほれ、自分で作った曲をオルゴールにして渡すとかのちょっと痛いやつっぽいじゃろわしのコレクションの中にしれっと混ぜとるこんな四角いやつじゃもしそこにわしがおらんでまだ渡せておらんかったら見つけて受け取っておいてくれおばあちゃんこれ。 のか、あなたが見つけてくれたのね。おじいさんったら。まったく。ずるいですよ。こんな。こんな。なくなって、何年も何年もしてから。こんなの。ああ、その、なんじゃ。わしゃ、口下手じゃからの。 いつもうまく伝えられんのじゃが。ううんっ。キーちゃん感謝しておるよそのついてきてくれてありがとう。苦労ばっかりかけたかもしれんが、キーちゃんと同じ時間を過ごせたことをわしはうれしく誇りに思う。あの日、 迎えに来てくれてありがとうなだからその最後にもう一度この曲に感謝を込めて贈ろうと思う。I'll be there for you.